ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ここは秋津駅です。最初に、西武球場前行きが来ました。この4万系は、ロングシートのじゃありませんでした。最近、ロングシートのタイプの新型車両が入ったらしいです。 ここは、西所沢駅です。西武球場前行きに乗ると、このホームに降ろされます。半応兵行く場合は、所沢駅で乗り換えた方が便利ですね。レッドアロークラシックが来ました。 この色かっこいいなー反応駅が来ました小手差しが来るとさらに次の駅で乗り換えが発生します この卵デザインの電車は、かわいらしいですね。わざと小手差し駅で降りてみました。小手差し駅に乗った気分になりましたか 東急の車両が小手差し駅発で元町中華街まで走ります。ファスト、ファイブ、副都心の F ライナーだ。ただの直通電車です。ご視聴ありがとうございました。